ををどちらがが握るかかか勝負のなとして い戦いの勘が鈍ってんな、ま、シェ